こんばんは。沖縄でいうところの敗退、敗祭。本日はようこそおいでいただきました。素晴らしいプログラムを予定しています。特別な経験となります。ヘザー・ヤングと申します。誇らしい気持ちでいっぱいのオイスト沖縄科学技術大学院大学広報担当副学長をしております。今晩司会を 2022年ノーベル生理学医学賞受賞者、オイストアジャンクト教授であるウスバンテ・ペーボ教授の講演で務めます司会を務めます。音が鳴らないよう、スマホ等についてはお届けしてください。まずはオイスト前学長、次にノーベル賞受賞者の講演があり、最後は質疑応答です。今日は直接皆さんからノーベル受賞者に質問する機会です。 何をインスピレーションに活用しているのか、今後の研究はどうなのか、今晩はサイエンスとストーリーの夜、学び及びインスピレーションを受け取る夜にしたいと思います。改めまして、東京大学におかれましては、素晴らしい安田コードをお貸しくださいまして、ありがとうございます。藤井総長もしばらくご同席をくださるということで感謝しています。また、ご来賓の皆様、サポーター、パートナー、 共同研究者、友人の皆様、お越しくださっています。皆様、本当にありがとうございます。まず、はじめに、ピーター・グルスからご挨拶をいたします。その後、ご来品の紹介です。ドクター・グルスは、遺伝子制御、発生生物学の分野で国際的に著名な研究者です。グルス先生は、マックス・プランク学術振興協会の後、 2017から昨年末まで6年間、オイストの学長でした。学長である間、先生は特に研究とイノベーションの卓越を重視していましたグルース先生は今オイスト、イノベーション関連の特別顧問です。どうぞ、グルース先生をお迎えください。<笑> 江沢さん、ありがとうございます。こんばんは。本日のこの特別な講義にお越しいただいた皆様に心から歓迎いたします。沖縄科学技術大学院大学、通称オイストのピーター・グルースと申します。略称オイストと呼んでおります。本日はこちら、この東京大学にお越しいただき、ありがとうございます。また このような素晴らしい会場をご提供くださった藤井輝夫学長にも心から感謝申し上げます。また、他は次官をはじめ、また内閣府の皆様方、またその他の観光庁からも会場にお迎えできたこと、光栄に思います。 本日私たちはスバンテ・ペーボ教授のその取り組み彼の大変先進的な取り組み彼と彼のこのチームが行ってきた人類の進化の歴史を明らかにする取り組みということについて学ぶため集まりましたご存じのようにこの業績につきましては2022年のノーベル 生理学医学賞の受賞によって認識をされておりますこのような先駆的な発見というものは何十年にもわたる公的な資金供給によって初めて可能となったものですスバンテ・ペボ先生が行っている基礎研究に対する なな資金提供によっって可能となったものですそしてこのような先駆的この発見ということにつきましては私はマックス・プランク学術振興協会の会長であった頃またオイストのこの学長としてこの彼の画期的な研究に資金を拠出でき大変うれしく思っております。我々の研究者がいわゆる もうよく分かっている岸辺を離れて未知の世界へ後悔するそのためにこの資金提供というものは重要でありますがこの基礎研究というのはまず 人類が将来直面する課題に備えるためのものです基礎研究というのは最も根本的な問いに取り組むものであります私たちはどこから来たのかそして今どこにいてどこに向かっているのか科学的判件は間違いなく我々の寿命を延ばし 世界を養いそして私たちの惑星やあ宇宙について人類に多くのことを教えてまいりました。よって例えば気候変動を逆転させるあるいは病気を感知するということが可能になるとすればそれは科学者たちがその方法を明らかにすることによってのみ可能となるのです。こういった研究者を集め 必要なツールと資金を与えるということは人類の未来にとって極めて重要です。だからこそ優れた科学研究に投資することが人類の進歩にとって重要であるのです。そして優れた研究こそが。 オイストにおいてもまた東京大学でも行うことすべての原動力となっているのですそれでは本日の講演者に触れたいと思います本日は長年の友人であり同僚でありそして教授人でもありますバンテペーボ教授を紹介できることを大変嬉しく思っています彼の発見は私たちの進化の歴史を を明らかにしそして我々が人間であるそのありさまへの理解の道を切り引いたのです我々がなぜ人間が人間をたらしめているかということが彼の発見によって分かるようになるわけです1856年ドイツのネアンデル渓谷の 採石石場で作業員が珍しししい化石を発見しました科学者も見たことのないようなこの楕円形の頭蓋骨額が低く後退をしているそして目の上の尾球この眉の下の骨に特徴な盛り上がり隆起があってそして骨は分厚く丈夫であったこれが実は新しい種類の人類が 確認された最初の例でありますネアンデルタール人の発見ということについて大変興奮を呼びましたがしかしながら1世紀以上にわたってほとんど解明されなかったということで若干その機運はまた下がりました残念でありました。そして その後スバンテ・ペーボフ教授とそのチームがネアンデルタール人をより調べその遺伝子的構造を明らかにするツールの開発に大きく貢献されましたその結果遺伝子の構造が明らかになりましたこの彼らの研究のおかげで私たちに最も近い絶滅した親戚についてかなりのことを知ることができたのですスバンテ・ペーボフ氏はこの分野のパイオニアであります まずエジプト学を学んだ後医学に転校しそしてエジプトのミイラの DNA をえ博士課程の学生として研究しておられましたそしてその研究の間チューリヒロンドンユーシー・バークレーで分子生物学的手法の知識を深められました1990年には ミュンヘンのルートヴィヒ・マクシミリアン大学で教鞭をとることとなりましたそしてその後ライプツヒのマックス・プランク進化人類学研究所に移られました創設者の一人として研究所の設立に貢献をされましたペボ教授の考え方は若い頃から 分子遺伝子学を使いながらそしてその知識でもって歴史的な知識を全く違った角度から見てみたいというものですこれが長年の研究の中学です例えばあアナグマやマンモスのゲノムの経験をしそして1997年ネアンデルタール人のゲノムを初めて研究しましたペーブ教授は数々の困難特に 他の生物からの汚染を克服することなどいろいろな困難に直面されましたそしてそういった困難を乗り越えることによりネアンデルタール人とホモ・サピエンスの遺伝的差異を理解する基礎を築かれなのですペーボ先生の取り組みのおかげで4万年経った今でも ネアンデルタール人のこの最後の一人がつまり絶滅直前の一人が消えたわけでありますけれどもその痕跡が私たちの DNA の中に生き続けていることが分かりましたスヴァンタペーボ教授はこの発見により全く新しい科学分野である古遺伝子学というものの確立に貢献しそして今 科学界において人類の進化また移動ということにつき理解を深めるための活動やリソースが生み出されたのですスバンテ先生の野望はより大きいものであります私たちがネア ン, ダル人ネアンデルタール人と何が違うのか私たちが人間 である理由は 何, かに何がに私たちを人間たらしめているのかを解明するということです。ネアンデルタール人と私たちの間の DNA の違いの機能的分かりも分析し始めました。例えばこの発話に必要な遺伝子の変異を発見したりまたビーランドハットなマックス・プランク研究所の別の研究者でありますけれどもこういった。 遺伝子の違いに基づいて私たちの人間の脳が大きくなることも発見いたしました本日講義の中ではネアンデルタール人の遺伝子が私たちの遺伝子もあってそれによってコロナ感染リスクにさえ影響を与えるということも教えてくれるでありましょう彼のこの先駆的な研究は広く称賛されそしてスバンテ・ペーボス先生は さまな賞賞を受賞されていますその中には2020年の日本国際賞また2022年のノーベル生理学・医学賞も含まれております。ということでそれではスバンテ・ペーボ教授を心から歓迎ください。本日のスピーカーカです どうもありがとうございます。ここに参りまして、私どもの研究の紹介をする機会をいただきまして、感謝申し上げます。まず、初めに再確認をしたいと思います。皆さんがご承知のことかと思います。現世人類 つまり今地球上で生きている全ての人の祖先はアフリカで登場しまして比較的最近というのは20万年前ほどですがそのような人たちがアフリカから出ていき始めたんですそれは10万年前あるいは7000年前だんだん大規模に世界各地に行くようになりましたその当時 原生人人類類だけけがが地球上にいいたたありまません他の人類がいましたアフリカにもいてよく知られていたのは西ユーラシアにネアンデルタールと呼んでいる人たちもいましたそれ以外の今は絶滅をした人たち東ユーラシアにも集団がいたこと最近ようやく勉強研究が始まっている人たちがいたことも分かっています。我がグループは 何と言いますかネアンデルタール人にこの20年間取りつかれていると言っていいかもしれません。なぜそこまで関心を持つのかと思うかもしれません。ネアンデルタール人は左に映っている骨太がっしりしています。これは国家公細構築右側が現世人類です。だいたい40万年前、45年前、十五万年前、西ユーラジア。 え確認されていまして4万年ほど前に原生人類が右側に出てきた頃に伴って消えていきます私として2つ理由があってネアンデルタールに関心を持っていますまず今生きている我々全てに一番近い 親戚なわけです生物学的伝学的に我々集団として定義をしたいのであれば比較するべきはネアンデルタール人なのですどのように類似をしていてどのように違いがあるのか研究をするべきですもう一つ最近までいたということなんです例えば1400世代前までネアンデルタール人がいたのですということは原生人類が出会ったら何が起こったのかどのような 雰囲気になったのかを知たいのです。遺伝学的にそれを研究するためには DNA を少なくとも4万年は経っている骨から抽出する必要があります。これが1980年代スウェーデンの頃から始まった研究です。最初は組織でどうやらきちんと保存されていると思われる古代エジプトのミイラ。 から探ししたたののでです2000 3000年4000年年前このような形でした私がこのミイラで何をしたのか組織学的に顕微鏡で細胞を何とか見ようとした例えばですこれは皮膚なんです先ほどのミイラですこれですどうやら核のように見えるんです。 核こそ DNA が保存されているところでやはりそれを染色色で染めてみようとするのです DNA に結合している部分が見られるかどうかどうやら DNA があるようであるということが分かりましたちょうど同じことでしたアラン・ウィルソン著名な進化生物学者ですカルフィオン大学バークレーにおいて初の DNA シーケンスをクワガから 再現しましまたゼブラの兄弟のようなもので100年前ほど絶滅をしたのですがこれで大変意欲強くいたしまして私はミイラから DNA を取ってみましたその結果人の配列が見つかりまして大騒ぎとなりましたがどんぶ発表を行いましたしかしその翌年分かってきたことがありますそれらの DNA 配列ミイラから抽出したものはほぼ間違いなく というかもう絶対ミイラーのものではないと私なのか博物館の職員キューレーター考古学者今の人のものであるとなぜかその後分かったことがあります古代の遺骨で残っている DNA は悪化してい る, です悪化しているんです短くなって分裂してしまって科学的にも変性してまっていて。 大量に微生物とか真菌とかバクテリアとか組織については何千年もの間蓄積した他のものの DNA なのです。その結果ほんのわずかな汚染があったとしても現代の DNA があると肝心なものが見られないもしくは現代ついてしまったものが圧倒的に多くなるのです。それから数年間 どのようにすれば技術的な課題を乗り越えるることができるかどうすれば汚染を回避ができるか例えばよりクリーンルームに使うことを行ったり紫外線で DNA を殺菌したり紫外線を当てたりいろいろなことをしたところ短い断片なら内在性の DNA が取れることが分かりまして多くは絶滅した動物が行いました。その方が 内在性の DNA と今日の汚染と区別をすることができたんです地上性の生獣マンモスなどなどなんですただもちろん一番興味があるのは人の進化とりわけネアンデルタール人に関心がありました いわば15年ほどでしょうかこのような技術的な悩みをしてからネアンデルタードに取り組んでネアンデル人と原生人類がどうつながっているか2つの説がありました1つは原生人類は出アフリカ例えば7万年前ほど出てきてヨーロッパあるいはそれ以外のアジアで置き換えて 全く後輩もないとネアンデルタール人のものは何も残っていないという説もう一つの考え方としては現世人類はアフリカから出てこのようなところで後輩があると一定のネアンデルタール人から今日の西ユーラシアの人とつながり継続性があるとこれについては中間もあるわけです完全に入れ替わったのかつまり 寄与はゼロなのかあるいは完全な継続であるのかそれぞれ説があったんです今のヨーロッパ人は現代のネア ン, ンデルタル人であるという説もありましたこのつながりスペクトルなわけですが私どもはネアンデルタル人でもどこのでもではなくまさにドイツのネアンデルタルタン1856年で 名付け親となった地名から出たところのサンプルを使うことができたんです。上腕骨腕の骨を使いまして、その当時の技術、PCR を使いまして、ミトコンドリア、ゲノムの一部を取ることができました。これはいくつかのコピー、反復が多く、長年にわたって保存される可能性があり、変異が多いところですが、これは母系母親系 で受け継がれますので女性を見ていきましてこれは大変でした短いところクローンをして置き換え痴漢でいつもそこにあるものを調べた上で系統樹ミトコンドリア DNA がどのように 今のの人たたちのミトコンドリア DNA にどう関連ししているか調べましたその時に分かっていましたが全てのミトコンドリアゲノムで今あるものの共通祖先は大体10万年前から20万年前で共通祖先とネアンデータルチンとのミトコンドリアについては50万年前に分かれたということが分かりましていかなるミトコンドリア DNA でも今の人が持っているものとは違いました。 ミトコンドリアゲノムという観点から完全な入れ替わりであったということでした。一方でその当時分かっていたことですが人類の完全な歴史はミトコンドリア DNA だけでは分からない。核ゲノムを見なければならない。そこの方が 多くの情報がが入っていいるととうことも自覚がありましたそこで核ゲノムを調べる可能性は2000年ぐらいからです。新しいシーケンシング技術が導入されました。ハイスループット DNA シーケンスの機械ができ高すぎない形で何百万何十億もの DNA 分子をかけることができるようになったのです。DNA, ですで DNA, をでです DNA を抽出をすると 特定の部位というよりはとにかく全部シーケンス配列を分析をするとそれと人の入手ができたその時重視ができたものを比較をしたのですただ有料な標本を得ることが難しかった多くの場所を探してみましたとりわけヨーロッパの南この美しい洞窟クロアチアでいいものを見つけましたここに写ってている骨でして どのようにして効率的に劣化した DNA を抽出できるかまた配列を調べることができるか行ってここでよくできるようになりましたシーケンスの機械が効率アップをしそしてさらにそれによってこの断片のこの大きさも3040ヌクレオタイドということでこの断片を分析しそして その末端を分析しし始めましたそうしましたらその結果大変びっくりするような結果になったのです。多くのこの親の C から T の痴漢が起こっているこの分子の末端においてだいたい 50%60% ぐらいが T に売れ代わっていることが分かったんです。 これは実は脱アミノ化がシトシンに起こっているからです。シトシンがウラシルになると、そしてアミノ脱アミノ差が起こっている、そして DNA のポリマリーシスが起こって、そしてそれが T というふうに配列読み出しからは結果として分かってくるわけです。C から T の置換が起こっている、これが末端で起こっているわけですけれども。 でですのでそのようなあその短いその断片を見てみますと、それが時間によって累積していることが分かる。ですので、もしこれ、T が溜まっているということは古い細胞だということが分かるだけです。そして ここで何十億ものこの DNA の分子をこれらの3つの骨から作ることができたそしてこういった断片を使ってそしてこの C が T になっているというような分析についてもしっかり考慮しそしてこのマッピングをヒトゲノムに対して起こった。 なったわけですネアンデルタール人のゲノムをヒトゲノムにマッピングしたそうしましたら2010年の段階でネアンデルタール人のゲノムの最大 55% 程度を開示することができましたその結果分かったのはネアンデル ネアンデルタール人というのは 現, 在 現, 代現世人類とを混雑しているという交雑しているということが分かったのですヨーロッパにおいてネアンデルタール人がいてその結果ヨーロッパの人たちはアフリカの人たちもネアンデルタール人よりも小さい変異を持っているということです。 ネアンデルタール人がこのアフリカに貢献している形があるかどうかということもまずは検討しなければいけなかったのでまずは5名世界中で5人の人たちアフリカヨーロッパアジアの人たちの遺伝子についてここでこの集団遺伝子解析を行って デイイッド・ドライヒさんこちらブローーンスティティュートの方ですそしてモンティ・スラッドキン、ユーシー・バークレーの方、またエド・クリン、この3名で分析を行いました。現在のこの現世人類のこの遺伝子を取り、またアフリカのものを取ったところ、そうするとネアンダ・トール人のこの遺伝子は出てこなかった。 ネアアンルルタル人はアフリカにいいたことがないからですでアフリカ人でも2種類取っているのでジレンもなかったそしてこの2つのネアンデルタール人のそれぞれ別の箇所を分析したけれどもこのネアンダトール人の遺伝子とそれから 確率としては 50%50% 50ぐらいであろうとネアンデルタール人とのこの距離としては5050 50であろうと前提をしそして統計的にもそう前提したわけですそしてヨーロッパとアフリカの人たちの遺伝子をとってその時は驚きだったわけですけれどもヨーロッパ人の方にマッチング適合が高かったということです。遺伝子的な貢献としましまてはネアンデルトールー人 は現在のヨーロッパ人の方により多く見られるということが分かりました。そして同じように東アジアの人、中国からこの遺伝子を通り同じ分析を行いました。そうするとネアンデルタール人とのマッチングは多く見られた。とはいえ、ネアンデルタール人は中国では現在認められていません。パパニューギニアであればネアンデルタール人 はまだこちらのデータにあありせんがよりマッチングはあるというこことが分かるわけでありますこういった形でいろいろな分析を行った結果、原生人はアフリカを出発して、そしてその早期にまず中東に行った、そしてその当時、そこでネアンデルタール人と出会っているということです。そして原生人類はネアンデルタール人とを交雑して、そして、 その残りの地域に広がっていたということですネアンデルタール人の存在してなかったところにも広がっていたと考えられるわけですですのでアフリカ以外のところに何か遺伝子の元があるとすれば大体その遺伝子の1から 2% がネアンデルタール人にたどることができるわけです ここでの問題は、良質なネアンダールジンのゲ ノ, ゲノムを入手しなければいけないということです。シベリアの南部のデニソバ洞窟におきましては、ロシアの考古学者が、このア ナ, アナドレアテ・テレビアンコさんが写っていますけれども、このようなかかとのこの骨を見つけまして、そして新しい技術を開発しました。 こちらがもう一つ、この DNA ライブラリーを作る大変重要な方法だったわけですけれども、遺伝子改正、2つのこの2本差とそれから1本差とあると、そして2本差の場合は、より大きな確率でライブラリーに入る可能性が出てくるわけです。よって その劣化した遺伝子からもそのうちの半分だけ遺伝子をこの取り出すことができてそしてそうした結果この30倍ほど遺伝子が取れることになったこれがこの原世人類と比較をされたわけですそして高知パブリックドメインの中にもこの3つのこのネアンデルタル人のこのゲノムが公表されていますこの 数年前から12年前までということでいろいろな5万年前から12年前までのこの遺伝子があるわけですそして原生人類との遺伝子を比較しましたこちらが染色体の一つですこちらがこの1人当たりは 12% ネアンデルタール人由来のものが見られる合計すると 40% になるこの 個人のこの染色体の中でいろいろなところでこのネアンダルチン由来のものがあるしかし人によってこの場所が違っているわけです1人当たりでは 1,2% なんだけれどもいろいろなこの断片を持っているということでこれが この個々人にどれだけ伝わっているかということはわかるわけですそれを全部合計しますとメアンデルタール人の遺伝子というのは原生人類の 40% から 50% ぐらいまだ現代人から取り出すことができるということが分かっていますもう一つ新たな骨が出てきていますシベリアの南部デニソワ洞窟というところです大変小さな 骨でありまして考古学者はここでもしかしたら人由来の骨かもしれないとなってこれは小指の先に乗るぐらい小さな骨でありましたこれについての遺伝子配列の分析を行ったところ原生人類でもなくまたネアンデルタール人でもなく何か違うものであるということが分かりましたそしてネアンデルタール人とははっきり異なるものだということが分かったわけですだいたい振り返ってみますと40 10万年ぐらい前こちらが実は絶滅した別のの種類の人だということがありましたこのシベリアの場所デニソワ洞窟の名前を使いましてこのデニソワ人と呼びましたネアンデルタール人もまず初めてその渓谷で見つかったということでドイツのその土地の名前がついているわけですデニソワ人も現世人類に多くの貢献があることが分かりました そしてヨーロッパおよびアジア西部での貢献は小さいけれども中国大陸中国本土では 0.2% 程度貢献が見られるということそして例えばオーストラリアのアボジリニアだったりあるいはパパニューギニアにおきましては 56% ほどこのデニソワ人の遺伝子が貢献しているということが分かりました。 そして一部の人口構造をこの原生人類について分析してみますとこちらはジョッシュ・エイクのグループが行ったものですプリンストン大学です。このような形でこの断片がネアンダルトール人のこの遺伝子とどれだけ近いとかということを示しているんですけれどもネアンダルトール人との貢献はこのように我々遺伝子配列すると を示されるわけですが、パプア人の場合はかなりこの離れているということが分かります。そして代わりに日本人ということで見ていますとネアンデルタール人との貢献見ていますとテニソワ人との貢献がも見られる。そしてもう一つ別のテニソワ人との一致も見られていることが分かります。 例えば東アジア、日本などにおいてはこれから分かるのはデニソワ人としては2グループ異なるこの人類が現世人類に貢献しているということが分かります。ここでではまとめますと原生人そしてデニソワ人の遺伝子を分析します。ネンテルタルタとデニソワ あの痕跡について共通祖先の人たちアフリカから出て西ユーラシアネアンデルタールと呼ぶ人たちになっていき東ユーラシアについてデニソワ人と呼ぶようになった人たちに散逸していったこのボーダー境界はよく分かりませんただ南シベリアデニソワ洞窟どこかの時点でデニソワ人がいた時代もありネアンデルタール人がいた時もあり 後輩があっったことも分かっていますまた現世人類の起源アフリカから出て早い段階でネアンデルタル人と後輩をし広がり続けて複数回ネアンデルタル人との後輩がある東の方ではデニソワ人とも複数の時代にわたって後輩をし世界の各地に散っていったそれまで現世人類がいなかったところにも広がっていてその他の集団は時間の 経過とともに消えてはいくけれども原生人類の中でネアンデルタール人テイソラ人遺伝という形で残っていますしかしアフリカにおいてはこの寄与が残っていないのか昔の頃のゲノムが寄与がないのかと疑問はあります原生人類の起源スタートはアフリカのどこかであってアフリカ大陸にも広がったとアフリカ外で他の 人類と後輩があったのであればアフリカ内でも後輩はあったではあろうと思うのですが古代人の DNA あるいは絶滅した種のものがないのですが何か同じようなことはアフリカで起こったであろうと思うことが自然です。より後になりますと直接後輩がデルダル人と会ったという直接の証拠が出つつあります。まずはルーマニアですこの場所は オアセ洞窟です洞窟探検からが2011年人の下下の顎です今の人に近いものが出てきたのですが年代測定をしたところ少なくとも 4万年は経っているという測定でして、現世人類の中で最もヨーロッパで早期のものの骨でして、ゲノムをぜひ調べたいと、この個体はネアンデルタル人と交配したかどうか調べようとしたのです。異なる染色体、1から22番までブルー。で、ネアンデルタルゲノムと同じものがブルーです。確かに、この個体の祖先はネアンデルタル人との交配があった。 ここです場合によってはここにかなりの部分染色体この部分は半分ですねこの染色体の半分はネアンデルタ人と同じこの個体は家族の歴史ファミリーヒストリーの中でネアンデルタ人とても近い人もいたのです6世代5世代4世代くらい前この個体この骨の人は祖先にネアンデルタ人がいたのですただ これについては確率論的にどれだけの染色体の塊を継いだかどうかが分からないので確定することはできません。一方でブルガリアで2つ目の場所があります。バッチョキロ洞窟でして これも現世人類の初期の人たちですが歯が3本出てきましたこれは非常に総理深いところです4万5000年前ということでおそらく原生人類の中でもヨーロッパで見つかっている初期のものそれから1万年経過した頃やっぱりここに住んでいた人類がいたとゲノムをこの個体で調べたところ古い方については。 全てネアンデルタールの寄与がかなりあるとここですみんなネアンデルタール人の祖先がファミリーヒストリーにあるとそれから1万年経過をした同じ洞窟の人たちは今の人とかなり似ています 2% ほどネアンデルタール人からの遺伝の貢献があるとここが何が分かってきたのか ヨーロッパの初期の現世人類アフリカの後の人たちはかなり後半にネアンデルタル人と後輩があったと思われる。なぜネアンデルタル人が消えておそらくデンソバ人も消えたのですがなぜかといえばこれはより大きな現世人類の集団に取り込まれたのではないかと考えられます。原生人類の方が 古代の人たちよりこの時点でで数が多かかかったかどうかですここからは例を使いましてこのような遺伝的な器業がどのように今の人に影響しているかデニスワ人とデニスワ人がどう影響しているかこう見ていきますと遺伝的にここで分かれた。 現世人類とネアンデルタル人がここで共有されて、ネアンデルタル人特有のもの、例えばサロに近いところとそうではないところ、現世人類とネアンデルタル人が違うところ。まず、ここのところです。ネアンデルタル人特有を見ていくとあ、鉄のチャンネルです。 セバールこの写真に写っている男性ですドイツとスウェーデンにいましてイオンチャンネルに特に関心を持っていますネアンデルタール人のイオンチャンネルここについて3つのアミノ酸の置換がありましてこれは珍しいんです 我々が知っているタンパク質の中でアミノ酸で3箇所も痴漢しているというのはこの古代のネアンデルタル人しかありません。イオンチャンネルは面白いものでして末梢神経の末端にありまして痛痛み痛覚の伝達を開始しますこのイオンチャンネルつまり痛み。 に関するるものを発言させるとネアンデルタル人バージョン原生人類バージョンそれぞれ発現させる実験をするとある特定の刺激に対してネアンデルタル人バージョンの方がもっと膜を通る神経伝達が多いつまり敏感であると。 いうことなです私は電気生理学が専門ではありませんがこれについてはこのゲートチャンネルが早く開くからではなく一旦開いた後不活性化するまで時間がかかる刺激の後長く開いたままであることが分かりましたこれはなぜかといえば2つのアミノ酸の痴漢が細胞内であることが原因であると3つもあまり影響しないということが分かりました。 これについてはネアンデルタール人特有かと考えました一方で最近分かってきたことできることは大きなデータベースが世界各地でできているのですバイオバンク今の人たちについて大勢の人で遺伝子情報臨床情報質問票アンケートでこれまでの病気あるいは今の状況などを質問しているわけです一番使いいやすののが英国の ババインンク UK バイオバンクというイギリスです意外だったのは206人のうち 0.4% がネアンデルタル人の寄与で持っていたわけです。36万人のうち 0.4% がネアンデルタル人の寄与があったわけです。一部、現世人類残っていると。質問票を見てみると。 痛みに関する質問票を聞いてみました。頭痛がありますかお腹痛いですか腰痛はどうですかと痛みを聞いているわけです。私にとっては初めてこれだけ大きなデータセットを調べることができました。関心があったのは暮らしで痛みに伴う飲酒は何か年を取るということが 痛みを強く感じる高齢であると痛みが増えていくなんです痛みでは死なないと思うかもしれませんがど う, どうせ高齢化をすると医者にかかる理由は増えるかもしれませんただ このような変異型を持った人たちの方が実際に人生の中で痛みを他の人よりも経験しているということが分かりました年齢効果で換算をするとまるで8歳より年を取っているかのような痛みを多く感じるわけです8歳か9歳年を取った分だけ痛みを強く感じるという換算でしただからと言いましてネアンデルタル人は ももっっとといいいつも委託を持っていたというわけではありませんご承知のように通学については脊髄とりわけ脳で制御伝達されているそうは言いながら興味深いのはあるこの一つのコピーを持っていると英国のバイオバンクについてヘテロ接合で発言しているのですがネアンデタルはこの変異でホモ接合だったので場合によって では我々のニャンデルタ人対する見方を変えなければいけないそれほど何も分からない無神経な野蛮な人ではなかったのかもしれない痛い痛いといつも言っていたようなタイプなのかもしれませんもう一つご紹介したい例がありますホルモンプロゲストのです聞いたことがある人も多いでしょうこれは体の奥のところで分泌されていますが特に抗体で生成されて子宮 内膜を妊娠に備えて形成しますここで興味を持っているのは受容体プロゲステロン受容体ですホルモンが結合する受容体レセプターですこれについて受容体の変異があることは分かっていて疑わしい分布が世界であるのですが遺伝的な変異であってこれはアフリカではほぼないしかしアフリカ外では 発言しているそうすると間違いなくそれはネアンデルタル人由来であると。これについてよく臨床的に最低変異です。なぜかといえば早産未熟児が生まれることに関連をする遺伝的変異だと分かっています。これれ赤ちゃんににととってリスクですとりわけ医療に問題があれば 赤ちゃんには大変ですがこの変異があればこれは選択的には不利にネアンデルタル人に働いてであろうと思われますしかしそれ以外のことも起こっていたことが分かって興味深い。 世界の中の多くのグループのこの遺伝子グループを年齢ごとにいろいろと分析しています。えつまり、例えば今で1万5000間からあそこで数千の遺伝子がヨーロッパを中心に使えるようになっています。そして遺伝子をたどることでこのような遺伝子変異がどれぐらい発生しているのか増えているのか減っているのか安定しているのかこれを分析しています。今ちょっとと動画ででお見せしたいと思うんですけれどもこの赤 というのののは古代のこの遺伝子そして黒にあるのはキャリアそしてノンキャリアこの遺伝子のない人がグレーということです。で1万5千年前から現代までこうやってどのようにその数が変わっていくか見ていくとだいたい七千年前ぐらいにこの頻度が爆発的に増えています。大変変奇妙ななこことですなぜこの遺伝子変異が このように相材に関連する遺伝子がなぜ突然増えるているのかということですそこでもう一度有形イギリスのバイオバンクをこの遺伝子について検討してみましたここでわかるのはこの現代人のこの遺伝子そしてネアンデル遺伝子があるかどうかということを比較しましたそして現代人類のこの 遺伝子の中で、えー、例えば妊娠早期に出血しやすいそして関連をし流産に関連をしているというものそれからまたこの兄弟の数ということも多く関連していることが分かったのです。つまり現代人のこのこ リスクというのはこの妊娠中に流産しやすいということが分かっていますそしてネアンデルタール人のこの遺伝子は先ほど言ったように早産に関連しているわけでありますけれども場合によっては流産を防ぐ保護要素になっているそしてその赤ちゃんが生まれ生きて生まれるようになっているということになるわけですネ ア, ンダネアンデルタール人はあおそらく この遺伝子がなければ流産して子どもを失われてしまっているしかしながら守る代わりに早産という形で生まれさせているというふうにも言えるわけですこのような関係を見てそしてプロゲステロン重要体がどれぐらい発現しているのかネアンデルタール人とそれから現生人類とそうしますと このようなネアンデタイル人の遺伝子の中で多く発生している発言していることが分かります。そうしますと、プロゲステロンが多いと受容体も多い。2つの試験が2020年に発表されておりまして、その結果からは立っているのはプロゲステロンをこの。 以前流産を経験した女性に投与することによってそれによってその赤ちゃんがしっかり生きて生まれるという可能性が高まることが分かっています。プロロプロロゲゲススおよび受容体の影響が あるそして需要体が増えることによってえそもそも多かったのと同じような効果があるということですこのようなパターンが繰り返されるわけです遺伝子のパターンというもので臨床的に知られているものでもネアンダートル人の貢献があるということですえ例えば酵素です肝に発現しているこの 酵素を様々なその医薬品の代謝にも関わっている cyp2 であります。湿布2でありますこれがネアンデルタール人のこの変異に関連しているということが分かります。この遺伝子変異ですけれども、例えばイブプロフェンの半減期が長くなる痛みに対するお薬でありますけれども。 このイブプロンフェンを飲んだ後投与された後ネアンデルタール人はそれを分解する代謝する能力に劣っているので代謝時間が長いということが分かりますより重要なのはワーファリンですワーファリンにつきましてはもしこのネアンデルタル人のこの遺伝子がある場合には投与量を低くしないといけないということが分かっているわけです 現在のコロナにおきましてもまだ今戦っている途中ですけれどもある程度考えが関連があります SARS-CoV-2 というウイルス多くの方 がこの感染ししししてても重重症症化しなかったたりりり一一方方でで部のは死亡しているわけであります当然高齢化男性化その基礎疾患があるかどうかによって変わっているということもありますがそういったファクターだけでは一部の方が非常に重症化して死亡してしまうということの説明が完全にはできないのです。 このパンデミックが始まった早期の段階で遺伝子の分類を行っていますこちら国際的なコンソーシアムで検討していました2020年の夏になり第1回目の結果が出ておりましたこれ大変見ると驚いたんですが一つ大きなリスクファクターがあって重篤化する ものが明らかに出てきましたその要素は染色体第3にあることが分かりましたそしてさらに詳細に分析を進めますと このリスクファクターがネアンデルタール人から来ているということが分かったのですそしてこの原生人類の遺伝子であれば防御効果がある一方でネアンデルタール人の遺伝子はリスクであるということですよってネアンデルタール人のこの遺伝子がまだ原生人に残っているということが分かりますこの遺伝子の影響はとても大きくて2020年から2 1年の初期においてスカンジナビアで有妊感となった患者の中でネアンデルタールの遺伝子変異を持っ ていない場合は死亡するリスクは 7% でありましたですので、えー、そもそも重篤して入院し死亡するのが 7% 一方で悩んで耐える 遺伝子を持っってていいたた場合にには倍増になっていたわけです特に60歳以上以下で、かつ他のこのリスクを持っていない場合も5倍ほど死亡リスクが高っているということが分かりました。つまり、遺伝子以外の大きなそのリスクファクターはないのに、遺伝子によって大きな死亡率上昇になっているということです。これ、大変複雑な領域でありますので、とて難しいんですけれども、3つの遺伝子、 が少ななくとともこのリリーージョンに関連しててスククファクターとなっています他はまだ疑いがあるつまりこの重篤化につながったかもしれないと疑われるに過ぎないんですけれどもおそらくこういったネアンダトール遺伝対原世人類のバージョンと比較するのは大変関心深いと思います一部の方がなぜ重篤するのかそれが分かれば治療方法にも役立つかもしれません。さてて世界中を見てこの 変異体を見てみますと大変多くあるわけであります実はこれはこのコロナにより追加死亡者数とネアンデルタール人の変異を比較しております残念なことに110万ほとんどの追加死亡者数がネアンデルタール人。 の死亡率とつながっていることは分かりますこちらのスラグでは中国、日本、および東アジアにおきましてはこの変異はほぼありません。一方で、南アジアではよく見られる変異です。インド、パキスタン、スリランカ、大体いい個人の 50% ぐらいがキャリアとなっています。よってえ今までこの 例えばこの変異が一部の世界では排除されたということもあるそして他の感染症が例えば南アジアに残ることによって例えばこの遺伝子が有効だったかもしれないわけでありますつまりこの遺伝子には他の役割があると考えられるわけです。こちらはヒューゴゼーゼバーグのデータです第、えー、染色体第二染色体をを見見ててててそそししリスク変異体を見てそして この百万分の一ぐらいのところまでをずっと分析してご存知かもしれませんが、CCR5 があります。これは HIV の供受容体となっています。ですのでこれがあると HIV にかかるというものであります。CCR5 のタンパクを見ますと、そしてネアンダルタール人のこの変異遺伝子変異というのは。 この CCR5 を減らすことが分かります CCR5 がないということでありましたらこの染色体から守られていてその感染は起こらないということになります。ネアンデルタール人のリスクファクターというのはコロナでは重篤化するしかしながら、AI、HIV のウイルスに暴露された場合は 25% ほど HIV 感染リスクが減るということが分かります。 そしてこのような遺伝子座を見てそしてコロナでは重篤化するしかしながら HIV 感染のリスクは減らすということになるわけです。 そうすると遺伝子の変異体というのは環境によっても変わるそれによってプラスマイナスの効果になるということを考えますと遺伝子変異というのはモロ刃の刃かもしれない東アジア、例えば南アジアまたその他の要素を考えますとおそらく多くのこの歯がある剣になるというも考えられるわけです。 さて、マイナスの影響だけではないわけです。今、さまざまな影響があり、例えば第3遺伝子層もある、それから12番遺伝子体ということについてもぜひ見てみたいと思います。ネアンンデルタルタ人のバージョンは これは保護効果を持っていますこのような重篤な病気から防御効果があるわけですそして機能的にも3つの遺伝子が働いていることは分かります OIS-1,2,3 ですこれはこのオリゴニクロタイドのこの酵素でありましてこの RNA とつながってウイルスの遺伝子を弱めるということがありますよってそれによってこれが 存在すると今回のこのパンデミックで感染しにくいだけではなく他の15年前流行ったあこの SARS においても保護効果があるということが分かっているわけですで、まだこのリスクザというものがリスクのある遺伝子変容が何なのかということまだまだ ああこの規模は違っていて三番遺伝子ですと百パーセントつまりコロナにかかるリスクが倍になる一方で十二番遺伝子の方は二十三パーセントのリスク減ということになりますその後今行っている研究室で少し紹介したいと思います原始人類がほぼ持っているのにネアンダルトール人にはないというものですこういった変化について。 最近もしかすると原生人類に特有の機能に関連しているものかもしれないということが分かります原生人類というのはネアンデルタール人アヤ及びデニソワ人と 比べて特有の機能がある例えば 7, 年7万年前技術が速いペースで変化し始めましたネアンデタル人はその歴史からそのネアンデタル人が終わるまで5万年ぐらい前になるまであまり変わらなかったわけです。この辺りをぜひなぜそこが違うのか聞きたいところであります。 ただ専門家に説明していただかなくてもよかったのは10万年前技術が今のものとは違うことが分かります極小化する技術がありますし中央アジア独特あるいはヨーロッパ独特現世人類に変わっていくと特徴があります現世人類について 就職的な形がパッと見て分かるような何かができるかどうかこれができることも特徴です現世人類について言いましたがすごく増えました数十万から何百万そして何十億としかも水があるところ住めるところすべて居住ができるところはすべて人が住んでいますこのような進化に関心を持っています。 このような特殊な振る舞い、原世人類の特徴に何が関わっているのか、このように抽出することができます。例えば、3万ほどヌクレチドに変異がある、特にフォーカスを当てているのは一番単純な変化、アミノ酸がタンパク質でどう変わっているかを見ていまして、一例を紹介しますと、酵素グルタチオンデダクターゼ、こちら、アミノ酸が 痴漢していまして、ここです。現世人類特有であって、ネアンデルタル人、デニソル人にはないアミノ酸の状況で、これ重要な酵素でして、グルタチオンを減らすんです。酸化するのですが、これはフリーラジカル、酸化ラジカルによって細胞内で酸化を起こす。その場合、核酸あるいはヌクレオチドが変化してしまいます。グルタチオンが 減った場合にはここでリサイクルするのですがパラドックス逆説的にこれが足りない場合参加 グルタチオンが減った場合にはこの酵素は酸化ラジカルを生成するいわば漏らすというかリークさせるわけです。ネアンデルタルバージョン、現世人類バージョンをインビトロで発言をさせて実験をするとネアンデルタル人の方が漏れるというかリークなんです。つまりフリーラジカルがより多く酸化グルタチオンが不足している時に出すのです。その次に 改めて原世人類で見たところこのようなネアンデルタルバージョンが少ないけれども現世人類にもあることが分かりました少ないけれども十分にありその影響は分析ができるほどでしたネアンデルタルバージョンは疾病の中でも炎症が関わるものこれが追加的な酸化ラジから動脈硬化とか 炎症性腸疾患とか炎症に関わっているものと関わりがあるということが分かりました最後になりました皆さん納得していただけたでしょうかここですこの一番近い親戚の DNA を調べることに興味深い分かっていただけたでしょうか独特で原世人類独特のものを研究することができるまたネアンデルタールだけのバージョンを見ることもできるその上でどれだけネアンデルタルター人 テニスワ人が今の現生人類にもどれだけ残っているのかを見ることができるバイオバンクを使うことができます重要性がどんどん増していると思います日本においても楽しみですぜひ日本のさまざまなデータがあるバイオバンクを調べてデニソワ人についてまだよく分かっていないところを日本人のバイオバンクでも研究したいと思います また実験的に操作をすするることができるんできん例えば人の幹細胞にこの昔の人たちの遺伝子を導入するいわば現世人類化のモデル組織を作るとかネアンデルタル人モデルを作るとか主にドイツのマックス・プランクライプツィヒにある進化人類学研究所を移っているここに一と行いましたまた直近数年間では沖縄科学技術大学院大学でも行いました。 人数は多くはないのですがこのような原生人類独特の変異また研究するためのモデルシステムを行っています沖縄素晴らしい環境であり特に神経生物学など別の研究室が強くサポートしてくださいますこれで終わりますありがとうございました何か質問があればお願いします ありがとうございました。先生のお話でたくさん教えていただいたような気もしますが、質問もたくさんできたかと思います。マイクが3本立っています。2本がこちらともう1つこちら側。また上の階には中央に1本あります。まず、通訳レシーバーは念のためにお持ちください。 ご質問は一回に一度でお願いをします。できるだけ多くの人に機会を提供したいと思います。関連する質問をお願いをいたします。どうぞ、恥ずかしがらずにご質問がある方はマイクに向かってください。皆さん、マイクに向かっているかと思いますので、私からよろしければ。ペーボ先生、初めにノーベル賞のことを聞いたとき、最初にどう思いましたかすぐに、 どういういい反応ししたたかですジョーク冗談だと思いました私かなりスウェーデンの関係者を知っていますのでスウェーデン人を話せる人もいて委員会のものであると言って誰かが私をからかっているのだと思いました結局研究室はどうでしたかなんかすぐに泳ぎに行っちゃったと書いてありましたねそうなんです泳ぎに行きました伝統的に研究 期間の中に湖がありまして庭に池があって PhD の試験を合格したら飛び込むという伝統がありましてだから私が試験を通ったと学生が思って私に投げ込まれたんです池にまた何が原因で沖縄を選んだのですかもちろん人が優しいとか天候が気持ちいいとかありますがなぜ沖縄に なんというか研究の雰囲気ですねみんなの温かい連帯心でしょうか本当にダイナミックなんでそれほど長い歴史があるわけではありません10年ほど経過した大学院大学です。 伝統的なものはいろいろな部とか課とかあるかもしれませんがそういう縦割りがなくて優秀なグループがたくさんあって特に我々がヘルプが必要な分野の研究ユニットが多いんで神経生物学とか近い分野でサポートしてくるユニットがたくさんあって素晴らしい研究場所です。皆さん考えていると思いますが<笑>その日によります。 分かりました念のためイヤホンをお使いください。念のためイヤホンのご用意をお願いいたします。目の前にいる方、まずお名前からお願いいたします。法政さなぎと申します最初に並ぶことができましたので、短い質問を2つ。まず過去を見て、一方で将来にも目を見せて、先生、どうもインスピレーションに富んだリサーチ発表ありがとうございました。 第一の質問として遺伝についてネアンデルタール人のデータあとデニソワ人のデータどのようにアフリカを出て東南アジアを経由してと広がりの図がありました米州はどうなったのでしょうか南北アメリカはどうなったんでしょうか中央アメリカ南米はどうだったんでしょうかここは人が最後に行き着いたあとこティアラフォイを従ってこれについて何かデータがあるのでしょうか個人的にはどのようにお考えでしょうか 米州南北アメリカについては現世人類だけがニューワールド新世界にたどり着いたのです大体いい2万年ほど前でしょうか現世人類が南北アメリカに来たわけですそれについては北東ユーラシア人のサンプルでしてネアンテル人デニソワ人については南北アメリカとかオーストラリアとかマダガスカルにもいなかったわけで いわば通ることができる水域そして長距離を通過をして遺伝的なつながりはどうなるでしょうか南北アメリカにいる人類について1から 2% ほどの寄与について これは南北アメリカでもそうなのですかそうです。ネイティブアメリカン先住民については東アジアのサブセットだと考えることができます。将来を考えると人工知能、私の専門が人工知能なので、人工知能は今役に立っていますかご研究において、私は AI の専門ではありません。全然専門ではない。ただし これから先を考えてみれば役に立つのではないかと思います。昨夜ちょうどお話をしたのですが、機械学習、人工知能を使ってニュアンデータル人ではデニソワ人の変異をマッピングができるのではないか、医療データ、例えば MRI のデータなどとマッピングができないかどうかといずれ大きな貢献をしてくれると思います。それでは次の方おお願いしますお名前 と質問お願いいしししままますすとと申ピーボ先生ありがとうございました前の質問にも関連するのですがネアンデルタール人の遺伝子ということそしてその進化とその移動についてどのような環境的要素がネアンデルタール人の遺伝子の洗練性に関る 関与したんでしたでょうか温度ですとかあるいは気候とかより遺伝子を環境に強くする上ではどのような役割を果たしたのでしょうかおそらく同じような要素がデニソワ人にもネアンデルタール人にもそして現世人類にも同じような影響が与えられているのかと思います例えば 初期の人類におきましては数十万年前、ウイーラシアのこの環境が おそらく病原体ですか、他のものを通じて移転されている、そしてアフリカから原生人類が来て、そして根結して、そしてその遺伝子がどんどん変わってきた、そして遺伝子も変わった、例えばチベット人におきまして 80% の人たちがある種のこの E パソパンと呼ばれる、E パソワンと呼ばれる遺伝子があって、これは高知で、この酸素が薄いところでも、それにより、 普通の人が何か合併症を持つような疾患にかからないようになっていますそして赤血球を増やすということで解決しているわけですそうすると例えば妊娠期の例えばその血清ができるといったようなことに通常はなんですけれどもそれが解決されているそれはデニソワ人から来ているさらにはデニソワ人 というのはこのチベットのこの高原でまだあるということは分かります。よって環境に適応するということは原始人類にももちろんあることだと思っています。他にも不思議なことがあって、例えば感染症ですとかあるいはま感染症というのも環境の一つだと思います。ありがとうございます。 どうぞこちらお願いします東京大学病院神経学です最後の質問に関連しています今原生人類であってネアンデルタール人はいないのですが原生人類は人類の増え方が多いという話がありました今のところネアンデルタール人の遺伝子が 1,2% だけ原生人類に影響していると 一番影響が大きいもの、ネアンデルタル人が今ここに存在していないというのは、一番大きな影響は何だと思いますか一番逆な方向ではなく、ネアンデルタル人が今残っているのではなく、現世人類が残っているについては、一番大きな因子は何だったと思いますか例えば、微生物。 物であ る, とかあるいは病原菌とか病原体とかがんとか環境とか一番大きなファクターネアンデルタ人が消えた理由ですかそのような感じの意味ですか分かっていないと思いますとても印象に残るのは7から8の 集団に関してゲノムの情報があってネアンデルタール人がまだいた頃の集団の情報があるかと思いますただ一つの例が除いて家族の祖先の中にネアンデルタル人がいるわけですということはかなり最初の接触で後輩は相当あったのではないかと思いますそこから 遅くしたのは推測したのはだいたい取り込まれたのではないか他の集団でより人数が多い現世人類多いところに吸収したのではないか 2% といったとしても現世人類の人数は50倍であることを考えた場合に 2% の寄与とそのような単純な計算はできませんが大きなファクターとしては取り込まれたのではないかあるいは 私としても自問してみるのはこれをどう推測したらよいのかどちらかといえば我々の人類に対する見方の方が影響が重要なのかと考えます大規模殺戮について我々の振る舞いを考えてただ中東について12万年前について最後のネアンデルタルズについては6万年前 そうすると6万年間は共存を平和的にしていてしかも中東であったと今の中東と比較をして考えるとという可能性なども推測をしてみたりしますありがとうございましたお名前と質問お願いします中野夏美と申しますサイエンスコミュニケーターとしてこの新東京日本における未来の 科学館で仕事をしておりますこのプログラムの中で人の進化の研究が我々の日々 の, この生活ですとかあるいは市民として の, この幸福および未来にどう貢献できるんでしょうか日本のメディアとかノーベル委員会だけではなく こののの医学の研究に使われていいいるととうのは大変重要だと思いますもちろんそれは先生の研究の比較でありもちろんだからこそ生理医学賞を受賞されているわけです。私はちょっと違う要素として皆さんの研究が先生の研究がどのように我々の日々の生活あるいは幸福にこの貢献しているのか教えてください。まず私こういう質問が来た時には 我々その生理学およびこの医学賞ということで多分私の研究は生理学方面なのかなというふうに思っていますまた私の研究は好奇心からくるものでありまして例えば考古学者がいわば発掘をしてそこで昔の人はどうやって住んでいたんだろうこの人たちに何が起こったんだろうと考えるのと同じです我々としては遺伝子をこの分析して過去に何が起こったか分析しているので好奇心に持っているものです もしもちろんこういったところから得られる視察洞察がいやくなり他の分野で活用できればとてもいいなと思いますけれどもやはり祖先に何が起こったのか好奇心を持って知りたいというのが私の研究でありますすお名前どうぞ若宮本と申します東京でで1年です。 子もっぽい質問にあるかもしれません先生は入手したゲノムを使ってネアンデルタル人の幹細胞とか臓器とか器官とか作ることをお考えになったことありますか倫理的な問題がないとすれば。 ハーバード大学のジョージ・ショーツがクレイジーなことを言ってまっています。ネアンデルタル人あるいはマンモス絶滅した種を作ることができるとたくさんの理由があってできないのです。まず第一には倫理的な問題であり人間を科学の好奇心のために生み出したりはいたしません。一方で技術的にもできないという理由があります。例えば 今現在見えている技術によって何万年ものゲノムの決定 を決めることができるわけではありませんゲノムの反復領域について絶滅種についてわからないことがあるんです DNA の短いところであり配列が反復的であった場合どこのコピーであるかがわからないので完全なゲノムについてはいつまでもわからないというものがありますしかしアプローチとしては妥当かもしれませんがどちらかといえばゲノムのある特定の部位を変えてみるとそのような実験はしています人の幹細胞で それをネアンデルタル人に近いところに一箇所変えて組織を培養してそれがどのような影響があるかそのようなことはしていましてそのようなアプローチであれば行っていますただそれは単一の部位を見て単一の事象を見るということですどどちらどうぞ左の方お願いします、えっと、こんばんは。えーっと 中村達郎です。英語が得意ではないので、日本語で話したいと思います。問題ございません。質問をさせてください。えー、っと先生はあの途中であの。 古代人いわゆるネアンデルタール人とかのゲノムを探すときにより質の高い DNA を探す必要があったということが あ, のあったんですけどそのより質の高いあのゲノムっていうのは一体どういうものなんでしょうかあの例えば年代として新しいであったりとかサンプルはお持ちだったと思うんですけどあの技術が革新すればそこからもサンプルでゲノムが取れたと思うんですがただまた新たにそのより質の高いものを 探していたということなので、あのその質の高いゲノムというのは一体具体的にはどういうことなのか教えていただければと思います。ちょっとつけるのが遅れたかもしれませんが、質問としては基準ということですか、より良い遺伝子という定義ということです、はい、よりいい、えー、質の高いゲノムとは何かということです。質の高いゲノムとは何か より良い質ということでありますけれども、この意味としましては、このそれぞれのポジションを何度も何度もこの配列分析できるということです。で 我々このそれぞれのポジションが30回しっかり当たる、ヒットするということですと、良いと言います。平均で30回というのは、全く一部のポジションは全く同じ位置で見えない、そして十分なこの断片がないとだめ、出ないと、そのバージョンを1つと他のバージョンだというふうに分かれない、母系、父系 と, ということで分けれることができないというものです右側お願いします。 中だと言いますキャリアについて非常に競争が厳しいキャリアについては限定的かもしれませんどのようなことで意欲がついたのでしょうかパッションとか愛情とか好奇心とか動機づけは何だったのでしょうかそうですねおそらくある意味で好奇心 だと思いますあと社会的な経験としてワクワクする多くの研究者で同じ疑問に関心を持った人たちと連携をしてみんなで違うところを分担して貢献し合うところが楽しみだったと思うんですこれがなかったら一番辛いと思います社会的な研究者同士の交流でしょうかこれがなくなるのが一番辛いみんなと連携協力をするという楽しさでしょうか クールでだけど興奮していて同じ関心を持った人たちとの連携です。上の方どうぞ。なおかうえみひろです。東京大学で今修士です。宇宙天文学を専攻しています。人族のこの。 多様性についてお伺いしたです、えー、ホモ・サピエンスネアンデタール人ネアンデルタール人ということをお話しいただきましたけれども一種ホモ・サピエンスだけが今は現世人類として残っているこれは幸運なことだと思いますか不幸なことだと思いますか人類にとって当然多様性というものが 重要でそれがあってこそ世界が素晴らしいものになる同時に多様であることが例えば紛争ですとか差別のもとにもなっているどうお考えですか 3年前、4年前、4万年前までいろいろなあその人といってもいろいろなあその種類がいたということが大変素晴らしいと思います。これ3万4万年前しかこのいわゆる原生人類は一つにしかなっていないということが驚きだと思います。私自身もあなたと同じ質問を持つと思います。ネアンデルタール人やデニソワ人が生存していたら生き残っていたらこの世の中はどうなっていたでしょうか。 例えば競争が厳しくなってひどいその紛争になっているのかそしてその結果世界が全く違うものになったのかあるいは違う形になっているかもしれませんネアンデルタール人などがいたらいわゆる一種類の人類だけではない他の種類の人類があってそしてツールを使ってまたコミュニケーションを行うそしてみんながそれぞれ洗練されているということだったらこのように 簡単にその人類と動物といったような区分ではなく、よりその多様な存在があったのかもしれません。両方がありえたことだと思います。つまり、この人間というものについての考え方が変わってくるかもしれません。だからといって、良いとも悪いとも私とは言うことができません。私自身分かりませんありがとうございます。どうぞお名前を 高津雅子です。陰性です。パイオニア先生のようにパイオニア的な研究を行う研究者にしたいと思っています。何かアドバイスヒント動機付けをキープするためにビッグチャレンジを続ける、もしくは長期的に先生のように行うためのヒントはあるでしょうか？ 確かに聞かれますね。特にノーベル賞の後を聞かれて、それはとても難しい質問です。アドバイスがあるとすれば、本当に関心を持ったことを行うことが重要だと思います。つまり、楽しいと思うことを行っていれば、大体うまくできるものです。何か楽しくても、楽しいといって、それが実はよくできないのに楽しいというのは珍しいのではないでしょうか。 やるる気があるものその場合にきちんと時間があって好奇心があって多くの部分は運なのですラックこれは実は重要だったこれは後で同僚から認識してもらえたとものがあるのですがご自身が本当に関心があるものを追求してください。著作には大変 応援してもらいました。本を読んで元気になりました。はい、どうぞ。緊張しています。慎太郎村田と申します。えー、高校の三年生です。で、いろいろ記事を読ませていただきました。大学に入るときに、えー、例えば。 人類学ですとかあるいは科学の歴史を学ぶか迷ったけれども結局医学を学ばれたこの変更が大きな影響を持っていたのではないかと思います何か全く異なるこの対象を真似始めるのは難しいのではないでしょうか 例えば人類学から医学に変えるというようなことですといろいろ問題があると思うんですがどうやってそれを乗り越えられたんでしょうか私の過去は我々としてはまずは考古学とか英武首学をやろうと思ってすごくロマンを持って子どもの頃から憧れていたのですけれどもただこの大学と いうところが私のロマンチックなこの発想に見合うだけのものを提供してくれなかったんですでそこで考えましたじゃあ医学を学ぼう少なくともコースを終えたら仕事が得られるからですそしてその後博士号をやって今回の研究のようなつながりを見 つ, 見つけたわけですここで得られるメッセージとしてはおそらく大学の制度では何か予想外のことも どどんどん自分で取り込んでいかなければいけない関心についてもその多く の, この国では大学の制度というのはこういう学科を専攻したらそのままずっとそこに当てはめられてしまって将来のキャリアもこうというふうに決めてしまうんですけれどもそのあたりはやはり柔軟にしなければいけないということです。東京大学におきましてもぜひ例えばいろいろなその教科を珍しい組み合わせで組み取れるようにしていただきたいと思います。 上の方どうぞ先生、と申します粒子物理学、東大で勉強しています。世界で初めて粒子、ニュートリノを発見したいと思います。星の崩壊、超, 超新星の崩壊から、 ニュートリノを検出したいいと思います重い元素、今地球上にあるもの、体内にある重い元素については宇宙で生成されたと考えています。物理学と人類学は分野は異なりますが、私も同じような課題、先生と同じような難しさがあると思います。私が見たい粒子については、バックグラウンド放射線等の影響が多いので、 いくつか実験で事象を予想し、何千回もの無用なバックグラウンドを取り除いて、素粒子を分析しなければなりません。つまり、このような中で一見不可能に思える、つまりバックグラウンドの汚染を排除し、小さなわずかな古代のネアンデルタ人の DNA を骨から見つけ出す、どうしてできるのでしょうか。大変ですよね。 問題を何ととか乗り越えようと迂回すするわけです人骨を探すといっても汚染があってなかなか私とか皆さんとかその後それを触ってしまった人の DNA ともっとあった DNA 区別は難しかったんです例えばマンモス。マンモスから DNA 配列を取ることができてゾウに近いけれどもゾウではないというものがあった場合にはこれはマンモスだと。 考えるることがでできるわけですマンモスその他の絶滅した種を使ってメソッドを考えた力率を考えて何とか乗り越えるテクノロジーを考えたその中の一つが科学修飾分子末端で変わっている部分があると。 これは何万年も経過をしないとここまで分かるほどの変異にはならないというところを見て次にまた人の配列を見てこのような分子でこのようなアミノ酸の痴漢があった場合には自然の DNA にはないということはという考え方をしている可能であれば別の方法で何か迂回をするというか課題を乗り越えて何とか進みたい道筋を 見つけることができると思うこれは素粒子物理学でも当てはまるかと思いますありがとうございました左お願いします本日の講義ありがとうございますチャチャイと申します子どもの頃の話を聞きたいです一番好きだった本を教えてくださいまたあなんでどういうふうに遊んでましたもう一回お願いします一番好きだった本また何で遊んでましたか 一番好きな本と遊びですねビニー・ザ・プークマのプーさんが一番好きでしたそれからいろんなもので遊んでました実は発掘など始めましていろいろ土を掘って見つけるのが好きでしたありがとうございますありがとうございましたでは下の方お願いします 小西凛と申しますすつです生理学医学の勉強を始めた時に人生変わりましたか多分変わったと思います。というのは医学の勉強を始めたのは研究をしたかったからでして。 実際、患者さんの診察を始めた時に、こちらの方がやりがいが思っていたよりもあると思ったんです。普通の医師になって、患者さんの診療をするのか、研究者になるのか、ジレンマを考えて、PHD を勉強してから、いつでも診察をしたければ、来ることができると思ったけど、まだ病院に戻っていない。ありがとう。 ございます。子ども時代の夢は何でしたか<笑>夢としては考古学者になることでしたエキサイティングなものを発掘したいと思っていましたありがとうございます上の方お願いします千鶴と申します本日ありがとうございました刺激を受けました大変光栄に思います 質問する機会もいただきましてありがとうございます今高校生ですそして考古学特に高校人類学に関心を持っていますもしかしたら大学でもそれを専攻しようかなと思っています何か助言はありますかこういった高校人類学をやろうとしている人たちにどういう感じなのかちょっと教えていただけますかはい、この質問難しいですね 助言ししてあげるとといいいうのは難しいと思います唯一言えるのは関心のあることをに従っていきなさいということですつまり自分が関心を持つことをどんどんその探求していく他のことは全部ついてくると思います年上の人からこれやりなさいというようなことに従わずに自分の関心に従って進めていくことが良いです私のことだけ聞いてください他の方お願いします ありがとうございました。青佐々木葵です。オーストラリアマーベン大学理学部1年です。解剖学、神経学の研究をしたいと思うのですが、研究者になるのは難しいと多くの人に言われます。一般的な質問です。 が一番苦労しししたたののは何でしょうかどのようかかどよに乗り越えましたかおそらくサイエンティストであると科学者であるということは特権だと思います。興味があることを行うことができる。自分のワーク・ライフ・バランスを希望のようにできます。例えば 寝坊朝が弱いのであれば夜遅く研究をするとか比較的時間も決めることができます例えば医師であれば朝7時に診察室にいないといけないとか縛りがありますので確かにある意味で科学者であることは難しいことはあると思いますが大きな大きなメリットがあると思いますまあ収入はそれほど多くはないかもしれませんが他の職業よりはかなり自由度が高いと思います。 それはそれを行ってどういう人生を送りたいか次第だと思いますありがとうございますリカと申します二つ質問があります今日のご機嫌はいかがですかはい元気です少し緊張しています一つ質問です 沖縄で生活するってどういう感じですか良い質問です実はあ希望するほど滞在できていないんですけれども素晴らしい場所です特に水で例えばスノーケリングするとかスキューバダイビングとかするんだったら大変素晴らしいところですありがとうございました おお名前からお願いします素晴らしいプレゼンありがとうございました佐々木浩成東京海洋大学実験研究の中で希望の結果が出ないと落ち込むかと思いますがどのようにして気分を変えるのでしょうかどのようにしてリフレッシュするのでしょうかうまくいかないときに 私は皆様と同じように何か思っていた通りにいかないとがっかりしていると思います。想定外の結果が何か新たな発見予想外の発見ということもあるのですが本当に落ち込むのは全然実験が技術的な理由で全くうまくいかなかったこれは本当に落ち込みます。その上でどのような研究環境が必要でしょうか 日本語で言うと、ちょっとすみません日本語で言うとどのような研究環境を望みますか理想的にはもっとこうなったらいいなみたいな。どのような要求を今感じていますかおそらくいい研究環境。 は同僚がいてくれること皆さんから知識が得られて皆さんと相互補完みんなで埋め合うことができるみんながオープンな感じで連携ができるということ縦割りとか競争ばかりではなく力を合わせるそれが重要だと思いますグループの中で私がよく言っているのは雰囲気としてみんなが役割を果たしている雰囲気が大事だと言って います自分のアイディア全然おかしいとか全く間違っているということも言ってみることができる雰囲気が重要だと思いますその結果想定外の子が出てきて物事が進むということもありえますつまり環境として安心でして何でも言えるとおかしいんじゃないかということも言えることが大事だと思いますそれを思いつきましたありがとうそういう質問が一番難しいんです 皆さん、時間になってしまいました。以上にしなければなりません。今、並んでいる皆さん、ありがとうございました。すみません。最後ですが、どのようなことに一番人生影響を受けましたかバークリー大学でアラン・ウィルソン、スライドに映っていました。その頃大学院生でして、ウィルソン先生が、 今現在の我々の現世人類がどこから出てきたか大きな役割を果たした先生ですのでウィルソン先生はかなり私に影響を及ぼしてくれました大事な同僚とおっしゃっていただきましたありがとうございました改めて先生ありがとうございましたまたお集まりの皆様来てくださってありがとうございます オイストと沖縄を研究室の場所を選んでくださってありがとうございます仲間と呼びできて光栄ですお集まりの皆様、まペーボ先生のファンオイストのファンサイエンスのファンとして来てくださってありがとうございました 先生の本が出ています。今、外で販売をしています。まだ OIST 来ていらっしゃらない場合には、ぜひ来てください。ソ村、ぜひ来てください。またお会いいたしましょう。2022年ノーベル生理学・医学賞受賞、ウスワンテイ・ペーボ教授講演会、お越しいただきましてありがとうございました。